はい、はーいコッシーです。おはようございます。私たちはインドニューデリーからアグラへ移動してまいります。アグラは観光しようとし、3つ目でゴールデントライアングルを形成する最後の年です。皆さんご存知、タージマハルを見に行きます。実はこの動画タージマハル一本軸です。あと、我々は速攻で夜行列車に乗って、また次の年へと向かいます。 お風呂にににも入れずそのままま列車でで寝るることになるんですみんなんんすすみ朝から活発に働いてますね駅のプラットホーム横にはインドといえばこちらガンジーさんのペインティングも見ることができますやっぱ相当神格化されててリスペクトが激しいですね電車の中でこの混雑具合でエアコンもゼロはやっぱり日本の基準は考えられないですよまさにナイトメアです 現在気温は43度、体感温度は46度まで上ります。もうまもなく阿ぐら到着です。見てください、牛さんがおります。ゴミがたくさん路線沿いには落ちています。バックパック持ったまんま作ってくれ。タージマハール向かってます。 観光客の大半はインド人の方が多いです、もらうボトルも常温水という感じで冷えてはありません。っっうわやなた全然 これ熱中症対策でしょうか、至る所にドリンキングポイントが準備されていますが飲んで大丈夫なものかは保証できません、もらったペットボトルを飲むのが一番だと思います、いいついにそのビールを脱ぎます、このインドの最もクライマックスの部分と言ってもいいでしょう、アグラといえばこの場所イン、いや、インドといえばこの場所と言ってもいいでしょう、ご覧ください、こちらがタージュマハールです。 第5代シー・シャハーンっていうお偉いさんの嫁さんが亡くなった時にその弔い愛を最大限に表すということで作った霊廟になります。 あのお仏壇と同じですねこれその建設には17年以上の月日をかけられて戦闘頭以上の像後インドから使ったりトルコとか中国とかの宝石とかいろんなものを統計集させて一国のの財が震えるほどの金を使ったそ う, ですそう考えると一人の女性のためにえ慈しみ愛を込めて建てた一人の王様の愛をあの。 ハールには感じることができますねそこの周辺にはこう水色の地面に水が張られていてとても涼しげです撮影ポイントは両側ともですねとんでもない人だかりができてえベストショットを撮るのには一筋縄ではいかないといったような感じですもし天候が良ければですね空の青とあのタージマハールの白大遺跡が真っ白で バチッとこう入るんですけど今日は残念ながら曇りで白プラス白になってはいますがその白さは依然健在ですではちょっと中の方に移ってみましょう田島春向かって左側からこっちのエントリーから中に入ることができますのでご注意ください右側面に来ましたが右側面も正面と全く同じですね左右対称全く同じ作りになっているのでしょう です地面からその横の塔まで全部真っ白です、綺麗で、ちょっとワンポイントであそこの上になんか花柄がペインティング、バラが施されてますとまあ、残念ながら中の方は撮影することができなかったんですがインド旅が始まって本当に水の大切さをことごとく思い知らされました。 水サド水ですもう料金はめちゃくちゃ安いですし持ってる水自体はもうホットウォーター近くなってますけどでもこういうですね劣悪な環境に置かれるとホットウォーターでさえめちゃくちゃうまく感じます一一口一口の水の水貴重さに気づかされる毎日ですなんか日本は「飛んだ国の貧しい人々」と言われ揶揄されたことがありますが私はこのインドに来て飛んだ国というのは本当に 素敵だなと本当に思います本に生まれたという時点でとんでもない億万長者の息子娘として生まれたのとさほど変わりはないんじゃないかなとほんとビッグチャンスを生まれた時点でいただいているというのをひしひしと感じますゥラゥーラーさあもうどんどん寄ってきてすごいことになってます今価格競争<笑> グラ観光というよりはタ、えージハ春観光に近かったんではないでしょうか 夜, 夜行列車にそのまま飛び乗りバラナシへ向かいますお風呂はこの速乾ボディーシートがお風呂代わりですそして晩ご飯はこちらなんかその辺の屋台で買ったカレーっぽいやつですもうこういうのは無理やりでも食べとかないと夏バテになるんでかき込みますもう押し込む感じですたい1日3リッターぐらいは水を飲みます インド編に入ってマジでこう体力の消耗の減り具合と暑さ半端じゃないぐらい奪われてますが元気にやっていきますのでぜひチャンネル登録と高評価ボタン面白いなと思ったらお忘れずにプッシュよろしくお願いしますまた次のストーリーでお会いしましょう最後までご覧いただきありがとうございましたハッシュタグコーシ